おはようござござざいいまますすラスクで本日の動画はコラボ動画ラーメン予備校さんとのコラボ動画となっておりますもちろんご存知の方たくさんらいらっしゃると思うんですけど改めてセプライさ ん, んの自己紹介の方年齢に改めまして、はい、ししまラーメン予備校というチャンネルでございます村上蓮華と申します北川メンバーと申します、はい、本業ではしずる村上といってそうです、ね、あの相方の池田とコントをしてるんですけど、はい、こちらのチャンネルの方では村上蓮華といって、えー、全く浸透はしておりませんから<笑>今回、ね、あのコラボさせていただくラーメン予備校さんの方で、はい 先日ちょもともと、ね、30分の尺の予定が1時間以上話し込むっていうもう「中本さんはまあ辛いのだけじゃないんだよと」とうですね、はいろいろ、はいまあ、な魅力をお伝えさせてもらったんですけど、はいはいはい、ちなみに今日頼むメニューとかでもお二人は決められてますいやもうせっかくなんで本店に来させてもらってるんで、うん、やっぱり中本の辛さの象徴である北極に初めて挑戦したでもあですなるほど僕はその辛くないラーメンも美味しいよっていう話をいはい、はい ラスカルさんん聞いたんで今回はその塩タンメンとか無からのメニュー行こうかなって思ってたんですけど本店に来てここに座って感化されて。 やっぱちょっと辛いのも行った方がいいんじゃないかなっていう気持ちに今なってて先ほどお店の方から、はい、塩タンメンに小鉢で北極スープがおすすめだよという じ, あじゃあスープでスープつけましょうかね中本さんって他の辛いお店と違ってどんだけ辛くてもうま辛なん で, なんで実はいけちゃってるの結構ありますねじゃ あ, じゃあラスカルさんはどうするんですかそしたら僕は北極も行かれるってことなんで、はい、それに対してさらに辛いものということで一番レギュラーメニューで辛い、はい 冷やし味噌これカルパのやつですね。冷やみって言われる冷やみとやつです ね, です ね, ですね、うん。ちょっと今回僕はそのマックの5倍の高さで。 意味が分かんないんちょっとプラスアルファで丼物、はい、あれだ<笑>、まあ、ラスカルさんはそれいっても朝飯前ですから、ね、<笑>そうなんです<笑>うなんですこれももちろん大物にさせてもらってちょっと大食いならではの最近セットにしてもらって目の前で見れるよもちろんあのチャレンジとかではなく、はい、デビュー戦として、ねね、デビュー戦でしでし楽しで楽しんでご飯をしましょううまさからそうはい やってください北極野菜の野菜大盛りで、はいはい、でネギので僕はあとほうれん草で納豆こんな感じですこれがなんかまた中本に来たって感じす、ね、いや分かります分かりま す, りま す, こ, れ、ね、すこれ限定のあよしよし防防麺でございますね。防防飯もあります ね, 防防ますねプチライスじゃなくて俺こっちにしてみようかな あ, あれじゃないですかもちろん なななかなか食べれないんですけどねやっぱりこの中本さんのこれ良さでもあり、はい、僕らにとっては困ることなんですけど券売機に来て迷うっていうそうなんです決まってるのに迷うんですよで後ろの人のプレッシャーがあって<笑>その時は「いつ先行ってください」って言った結構ある<笑>、ね、ラスカルさんのチャンネルということでラスカルさんのおごってくださってますありがとうございますこちらの経費で落とさせていただきますいやそれでもありがとうございます<笑>僕は長唐辛しを3目で半ライス1本置き出してください、うんです はい。あと、冷やみで。で、おっきく味玉、ゆで玉、ネギ、海苔、ほ<笑>、ね、うれん草に、チャーシューうまい、丼に、ライス、大盛りと。<笑>はい<笑>ね、すげえ。こんな感じで、やりすぎましたね。<笑>いいですね、はいち。ちょっとこれでいきますか。いきましょう。はい。 まあ、前ののの到着いいいいいいいいいいたたたしまししままままままててててめちゃくちゃく早いっっっすすすすすすよね、かかもここんんだだだけけけ量量作っていただいてるるるにぶ来るのが早い技術が高い、ね、この量ででぱ、ね、<笑>ーどききょうじじゃあああみせさは辛とスープからいきます生まれて初めての北極うわっけ<笑>すごい。 もう来てます後からんだねうでも旨味だねねで、うん、最初にうまみでもんすぐ辛そうじゃないんだこの麺ですよこのね小麦の力の強 い, い待って麺リュックどんだけ入れなら無駄だくさすぎちゃっていただきます辛いけどうまいこれは経験するおてよかったもう嬉しいデビュー戦で普通にするのすごいですね北極いけましたうわめちゃくちゃうまいわ 俺行くかも今度から北極あなんか北極、今日頼まなかったちょっと後悔してきた<笑><笑><笑>うざそうメンマさんもぜひ食べちゃってカツ、あります初塩、タンメンあうま、うん、うまスうまいいすすりですね あー麺うまいっすね地獄でしたね呼ばれが<笑>待ってらってたんで生殺しですもんねお待たせしましたおお麺だけねまずはそば、ま、いい顔してるほ<笑>、うんとにこの麺なんですよねほんとにここでしか食べれない麺なんですよねこんだけしっかり締めててもう芯までキンキンに冷えてるのに ちゃんと小麦の香りがするんですよ。すごいですね。やっぱりね、閉めてると感じにくいですけど、全然そんなことないです。失礼いたします。それもう歪まない。こういうことなんですよ。<笑>こういうことなんですよ。そうなんですよ。どぼっとこれ。<笑> うま辛そうに見えない<笑> 5倍に見えないうまみがツコーンっ込んでくるのでもう辛いのがどうとかはもう、はいはい、二の次三の次って感じですね、はいはい、じゃあこのぼぼボウ飯うわーうまそういってみますあっかいよこれも<笑>いただきますうん、まっ辛っほんでの香りすんごっ あそうだなはい、ちょっと言いたいこと山ほどあるわ<笑>美味しいし辛いし<笑>鼻の中にこうやってエビ抜けてるしさ唐辛子だけじゃないスパイスでこれうまいっ<笑>だこれやっぱり中本さんもともとエビじゃんっていうあのエビのエビってことか 和風黒北極っていうあのイカスミを使ったメニューのとかもあるのでもともとエビを使ったりイカを使ったりっていうメニューがあるのでやっぱだしの取り方っていうのはほんとうまいんでしょうね で, ねで魚介使ったやつも、ね、うまいですよねうまいですものすごくうまいです軽くリップしてみますちょっとだけ、ま、本当にしなほんとににちょこっとうんこんぐらいがいいああやっか<笑> やっぱりなションでめっちゃ辛いっすね北極ス ー, スープはすごいよ唇が飛鳥さん淡々と一番赤いもの食ってるめちゃめちゃうまいっすよ<笑>まだ辛、ねま、ーとかっていうワードを一切聞いてない<笑>こんな食べれると思わなかった<笑>北極を美味しくどうしてもこう皆さんのイメージ的にやっぱりその辛いのが先行してますけど<笑>こういう動画を見てくださって本当にその旨いが健康してること本当わかりますよね、うんうん、旨味のあるスープじゃなきゃ怖からさと いや、対等対等できないですよね。結局ぼやけちゃうっていう。うん、メンバーさん<笑>どうしました？メンバーさ ん, ーさん ど, うどうしました？<笑>現場行にバスタオルってありましたよ。<笑><笑>僕もいいですかちょっと追加で。え？見てるだけで辛いってそれ。いやいやいやいや追止まんない追加しすぎでしょ。 確かに日本の法律で禁止されてる<笑>ああ本当だでもやっぱり唐辛子はあは一定の辛さまでしか上がらないの で, んでどれだけ入れても限度があるというかそうなんですか<笑>そう量が食べれるってだけですかやっぱ中村さんのもともとのベースの唐辛子ががうまみが強かったりするのでるはるはるいや俺ちょっと北極舐めてたって言ったらあれだけどラスカルさんが言ってたみたいに1の辛さに関してはイタニの奥のうまさなんですねそうなんですよ 汗だったりとかも含めてその食べ終わった後の満足感という か,、はい、かやり切った感があって爽快感というかそうなんですでまた恋しくなっちゃうんですよねこれだから無限ルームなんですよね<笑>そうなんですよだから美味しさ<笑>、ね、急に急に来た<笑>急に来ましたね時間に根拠が辛さが悪いんじゃないのよ俺の食べ方。 期間に直で行っちゃったのよなるほ ど, るほどダイレクト、はい、って食べ方気をつけてください皆さんこれ足しましょううん確かに足したらねとそういうの飲んでみなよやばいんだよな<笑>うまいんですよ<笑>こうやって大人になっていくんだね。中<笑>本食べる上で<笑>、まあ、<笑>防御飯、うん、全部いただきます しょですね。うん。めいじょうのマックです、僕。よいじゃチャックチャックスープに赤みが。増してきましたね、だいぶ。そうですね。色、ね、変わってきましたね。いや、スーそれはなんという料理ですか。 これはもう締めの僕混ぜそばなんですけど<笑>セルフの混ぜそばつけ頼んでましたっけ締めの混ぜそば冷やみとかつけ麺系を頼む時って最後までトッピングほうれん草とか取っとくんですよへえで最後の2口ぐらいの麺になった時に全部投入して混ぜた後にトッピングを混ぜるんへえなるほどうわいろんな楽しみ方がつくろうとだないやもう本当にこうやってそのお客さん一人一人に対してやっぱりトッピングとかカスタムの仕方が無限なくてやっぱり どんだけ好きなな人でも同じ食い方を皆さんはしないをさしっていう、うん、だから本当にこう敬遠してる方とかたまにしか行かない方で も, も自分のビシッとハまる食べ方見つけてほしいですねいやー僕はいただきましたシルカンはさすがに無理なんでシルカンはそうですね、うん、デビューとしてはなんかすごいすごいやかな確かに何かつきも物が落ちたよう、ね、な<笑> <笑>なんかねか目が一回り大きくなってないくなりまね<笑>まさに海 岸,、ま、さに海岸<笑>北極を食べたから見える景色を、うん、これはやっぱ何でも経験体験しないと無理のない範囲ねそうですはい<笑>、はい、<笑>僕の道が悪いみたいでいいけどやめて待てです<笑> い, やいやあのけるいい色になってきたじゃ ん, <笑>ラスカーさん か、うん、らもう完食やよく考えたらラスが量もすごいんだよ俺ら忘れてたけど食べるペース早くて、うんはい、うわすごい冷やみだからさつけ汁全部飲んじゃってるからね普通のラーメンの方とかでもホッキョクとかでももちろんスープでもご飯のお供になるんですけれども、はい、やっぱりちょっと塩分濃度が高い分これをかけるとまた一味違うっ良さがあるんで、うん、スープも行きたくなるっていういや本当にいろんな食べ方ができるし、うん、奥が深い中、うん、本さんの 道にハマってしまうと抜け出せないんです。確かに。あれ？<笑>普通に飲んでる本当？飲んでます。あれ？もうど持ってった方がいいんじゃない？もう口から言ってみるわ。なるほど。なるほど。ちっちゃい分。なるほど。なるほど。<笑>最初の一口食べた時の辛ってがあったじゃないですか。うん、あれはもうないんですよ。ええーうん。すごい。うまが結構強くなってきた支配してきてる。すごい。後半のキツさないっすもんね。な、はい。 半の方がむしろうまくなるんなら、うん、寂しいんだよ半わかりますね<笑>あ今日も終わりかみたいな終わりかっつって<笑>えっえっあれえ？ちょっと待ってくださいマジっすか横顔かっこいいですけどえあえっされっ誰も頼んでないのに<笑>おっ う, うわすげえお前こういうことすると俺がなんかなんかダサいみたいなそ<笑><笑><笑>んなことなんか辛さが全然違ういやーでも マジで美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうました。北極うまいな。これ全部入れたスープが一番うまかった。美味しい。あ<笑>の前回ラーメン予備校さんの方で、あんだけ熱弁したかいがあったということですね。でも本当ここまで来れたのはラスカルさんのおかげですけど<笑>、本当に。これをね、見てから、もしかしてラーメン予備校を見る方が。うん いらっしゃったとしたら彼がもともと 中本に対して、どんだけコウサギのように怯えていたか。食べたものが、どんだけ苦手なメンマさんが、うんうん、なぜここまで行きたくなかったかっていう。道中をラーメンレコードの方でねで、いろいろと話してますんで、もうぜひ、ぜひそちらの方も。チェックしてあげて、はい、お願いいたします。はい。この子がこれ食べたので、なるよね。来てよかったです。<笑>いや、今日改めてありがとうございました。こちらこそ、本当にありがとうございました。本当に美味しかったです。いや最高のご飯。最高です。はい、です<笑>自分の動画でだかかわらず、ご飯を楽しみすぎ。て 今エンディングが見当たってない<笑>もうこれで締めていいかなって思うぐらい<笑>、はいはい、確かに<笑>もうただのご飯にだってしまったただためにごちそう食べただけのうです<笑><笑>じゃあうちのチャンネルはこんな感じで緩く締めさせていただきますはい挑んでもらいですありがとうございました、はい、ありがとうございまし た, ましたお邪魔しました